今回はウォーキング50分相当をたったの1分で同じ効果が得られるヤジロベイの応用編として身の腕と背中もスッキリさせる方法を合わせたエクササイズになります汲車な体になりたいバランスよく痩せたいそういった方は今回のエクササイズが向いてます動画を見ながら一緒にやってくださいはいみなさんこんにちはタートルです 今回はですね、スッキリした肩、華奢な二の腕を作る方法に加えて、足痩せ、ヒップアップ、同時にできるメニューを紹介していきます。今回のエクササイズは、バイバイ、ヤジロベイです。二の腕を細くするポイントとしては、内巻き型を外巻き型にする姿勢を作るエクササイズ。上腕二頭筋をしっかり伸ばして、三頭筋を適度に使う。しっかり胸を張って、小胸筋が縮まらないように、しっかり伸ばして、 背中の方が縮むようにするメニュー。これがポイントになります。これに加えて今回は矢印を行っていきますので、少し難しくなると思いますが、各足1分ずつバランスをとって上半身をバイバイするだけです。バランスよく痩せたい。華奢な体になりたい。二度腕スッキリさせたい。背中をスッキリさせて。脇の下のハミ肉、なんとかしたい。そういった方にはおすすめです。まずは上半身の動きから練習しましょう。それでは行きます。 片足立ちでバランスを取る矢印に加えて上半身の動きは楽に座ってもらって手をしっかり伸ばしますこのまま手をドアノブを回す感じで大きく手を動かしていきますできるだけ体の後ろですできれば耳より後ろでドアノブを回す感じでしっかり三頭筋を使いながら二頭筋を伸ばします これで胸のストレッチ、肩甲骨、動かしながら、華奢な二の腕ができます。これをまず20秒間覚えてください。行きましょう。スタートドアノブを回す感じで、手をできるだけ遠くに持っていく感じです。しっかり二の腕を引っ張りながら、ドアノブを回す感じです。 よし OK、です今の上半身を作りながらヤジロベをしていきますできればスマホはどこかに置いてもらって見ながらやってください片足立ちで少し膝を曲げて足をいろんなところに動かしながら手を大きく動かしてくださいもしバランス崩れたらスクワットをしたら戻ってくださいこれで 歩く際に使われるお尻周りの筋肉足の裏の筋肉ふくらはぎなどが鍛えられて代謝が上がり足汗効果上がりますやりましょうそれでは1分間やっていきましょういきますスタートドアノブを回す感じで手を大きく動かして足もいろんな位置に動かしてください足を上げたり 伸ばしたりしながら胸をしっかり張って手をパタパタドアノブ回す感じですこれがねすごくね体が熱くなってくると思いますしっかりね手を伸ばしてください上に上げる時は肩をしっかりね上に持ち上げる感じで これれだけでも結構疲れますよねずっと回してますからねうわ背中も熱いよし頑張ってあと少しあつらい OK うわつ辛いですねこれなかなかこれがね身の腕痩せにすごくいいんですそれでは反対にいきましょうスタート頑張って バランスをとりながら<笑>もしねドアノブ回す感じでも腕で歩いよって方はね大きく回すだけでもいいですこういう感じでとにかく足をねできるだけいろんな位置に動かしてください足をいろいろな位置に動かすことでいろいろな筋肉が使われます頑張っていろいろ動かしてください たまにはつま先をしっかり伸ばすとかねつま先上げるとかとにかく長い時間歩くことをたった1分間に詰めてますのでいろんな位置をね使っていきましょうふう熱い腕が熱い背中も熱いもう少しですもっとバランスがよしオッケー。 お疲れ様でしたいや結構汗がねこれ出ますね今ねしっかりこの二頭筋が伸ばされて手をしっかり伸ばしてるので三頭筋が鍛えられてますよく二の腕を細くしたくて見られるのがこういう動きこれはもちろん三頭筋を鍛えるのでいいんですがこっちを伸ばすことをしないと後ろよりも前の方が力があるので ええるここととに加えて前をを伸ばばすことをしなければいけれいませんそしてしっかりね二の腕を細くするためにケアしたとしても胸が張れる姿勢が作れてないと肩が内巻きになるとどうしても肘が少し曲がってしまう曲がると前が縮む後ろが伸びるって感じになるんで逆にしなければいけませんしっかり前を伸ばして後ろを適度に使う胸をしっかり張って背中を縮めるこういう姿勢ではなくて こういうい姿勢を目指さないといけませんでこの今のヤジロベやったことによって今姿勢がよくなってる気がしませんかそしししててのがる感じしませんかやってみて胸が腫れてるな背中がなんか寄せてるな腕すっきりした感じするなって思った方はグッドボタンやコメントで教えてください各種で SNS もやってますんで説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください今回もご視聴ありがとうございました